みんな元気してますさかいのみんなが元気にしているから今日は、えー、タロットをねやろうと思いますタロットってさこんだけあんなのよバーって74枚ぐらいだったかななんか70何枚か78枚あるんだそれぐらいねあるから一個一個意味覚えていくの大変だなと思ってるじゃないストーリーでねちゃんと1からなんか10まで 覚えていればいいんだよっていうことをね教えるために今動画を撮り始めましたまず1から10そして10からちょっと21まで解説してまいりますので、えー、よかったらお付き合いいくださいませまず1っていうのが何だろう数字の1に話して結構誰もいないっていうか自分しかいないっていうか 自自分で自分でのこと見れないからどっちかっていうと「無」とか「一人」みたいなイメージがあって「二」とかは「あなた」とか、えー、見つけてしまった視線そのもので「三」がその出会ったことによってこう作品ができたよっていうストーリーねここまで123のストーリーはいいかしら一人で見つけてで見つけちゃったらもう 作るしかないじゃんってことでで作品ができるここまでが123の流れでそっから物語がグーンと展開していくんだで4っていうのが何か作ったりとか誰かがやってきたとかじゃなくてもう3を作ることによって副次的にこう思わぬものができちゃったっていうのが4とかねあともう到達信じられないところに到達してしまいましたとかなんか安住の地でも何でもいい何かこう 作っっったたことによてて到達してしまったものなんか意外とこうコントロールできないけどなんかいけちゃったみたいのが4で5でね誰か知らない人が来たのなんかいい作品と自分の想像の素から作品がまあ34でできたんだったら誰か来た知らない人が来たよっていうのがまあ5なのよねこれをどう捉えていくかここでね3人目が登場123っていうのは僕と あなたで一緒に作品を作ったらそれがこう矢印になってうわっと信じられないところに到達していくそれが、まあ、4というイメージでそれを見た誰かが来るだよ見てくれてたんだよね5番の人が五番っていう番人っていうか、まあ、誰か知らん人が来てくれて合流したよっていうのがまあ5ってでそれを見てさらにもう一人笑顔の優しそうな人がねやってくるのがまあ6そうすると僕とあなたと知らん人と優しい人でこう4人揃っている状態 がもう6番という感じ6番はね結構ハッピーだと思いますよでその4人でまた新しく作品なりなんなりをしていったら作品を超えた作品ができちゃったのが7番ってことね7番はちょっともうやばいかもわあ自分ってすごい作品作れると思ったけどその想像すら超えてくる作品ができてしまった<笑>やっべーどうしようっていうのがまあ7のイメージね で、そこの7ができたら、もう次8番をみんなに見てもらう。みんなに見てもらう状況というか、社会に見てもらう。宇宙に見てもらう。もう何でもいいんだけど、なんかたくさん見てもらうのがまあ8のイメージ。で、そのたくさんの人に見てもらったら何が起こるかっていうとこう祭りが起きて、その、夜ね。夜の、夜のお祭りの光を見ているぞっていうのがまあ9というか、なんか、ちょうちんの明かり。 いやこれはねマジ僕だけのイメージ妄想イメージの創作だから全く当てにならんけどとりあえず僕はお祭りの光お祭りが終わった後の夜のキャンプファイアでもいいんだけど、まあ、そういう光みたいなで「10」「君は1人じゃない」っていうのはなんか逆説的に「10番」っていうのは「君は1人」なんだけどでももうこれ2度目の1人だからもう「君は1人じゃない」っていうのはもう心から分かってるよねっていうか。 一人ぼっっっちちをちゃんと楽しめるるよようになててねいだから11番あれそしたらなんか赤ちゃんいるんだけどなんかそれはイメージの捉え方としてはまあ自分が産んだとか自分が育てるでもいいんだけど、まあ、とりあえずなんか目の前に赤ちゃんがいたぞっていうのがまあ11ねでそれはどう対応していくかというと11って分解すると1と1じゃんだから 1+1 は2なのよだからあなた見つけるっていう部分とその赤ちゃんがいるぞっていうのとここはここでこう。 なんだろう対比状況になっているか2度目の2ってもいいかのトラもいいんだけどとり、まあ例えず赤ちゃんがいることに気づいたっていうのがまあ11年、ね、で12がまあ子育てこれをもう 1+12 だから 1+2 で3作品ができたよっていうところとこう子育てしているよっていうところがなんか全然別の行為だけどリンクしているなんだろうね12番あなたが自然に子供っぽく いたり思い出させてくれるなんか思い出すに近いのかな12番っていうのはね。でその後十13番「子離れ」これも 1+3 で、えー、4「思わぬものができた到達」だから到達のなんだろう逆鏡版というか、えー、子供を育て終わってそれからこう距離を置くことでなんかとりあえずの到達あるいは次の到達みたいなものが13ですね。お 犬がうんこしたなちょっと待ってあから回収すっからよ今で14っていうのが2度目の冒険えー、これもどう解釈するかっていうと 141+4 は5つまり誰か来たつまり誰か来たの誰かがに次にあなたがなりますよってことあなたが人生経験を積んだあなたが出かけることでまた誰かと出会うまあ2度目の冒険っていうのがまあ14のイメージえこっから先は 長いからまた今度にしようちょっと犬がうんこしたからそれの処置をするので今日のレッスンはこれまで、えー、タロット初心者占い初心者の方ぜひ参考にしてください。